どうもです本日は4月の12日鈴木愛理ちゃんのバースデーということになると思います愛理ちゃんのバースデーせっかくですから、えー、と彼女 ダ, ダダダとなりますけどもここまでの26年間を振り返ってみるそんな動画にしたいと思いますお付き合いくださいさあねえー、と僕が鈴木愛理というのを意識して見出した時期というのがどうしても最初になるんで そこから行きますねアイリー自身が急遽、まあ、入ってからあーの時は分かっちゃいたけどオ OK アイリー押してこうってなっちゃいなかったですよ急遽の時も村上恵がちょっとなんかナッチの再来的なところでナッチがっつりじゃなかったから村上恵面白そうだなと思って見れたま礼儀正しかったり 歌とかねステージの度胸とかもしっかりあったし面白いなと思ってたんですでアイリーはそん中で言うと、まあ、そこから順位したってことじゃなくてなんか そ, その中に入んなかったっていうふうに思ってくれればあんま間違えてないかなって感じですねでも急騰で活動するようになって桜ちらりぐらいかかなあれ可愛かったんですよねそこら辺からあと松浦ファンだった人たちが結構アイリーに流れたりっていうのが。 あったもんんですからなんからなそんな感じそこで見ていってああ愛ーってこんな感じなんだなーっていうのを意識した感じですただまだちっちゃかったん で, でちっちゃくてもなんかタイプってあるじゃないですかその中で愛梨ドーンっていう感じじゃなかったんですよなんかよく話してたのは強いて言えば矢島みたいな方向なんかね偉そうだね強いてってね<笑>でもまあそんな感じだったっすで まあ、デビューしてからというところキュートでデビューしてからということなんですけれどももうそんなに時間かからず、ね、村上恵はデビューメジャーデビュー前に脱退になってますからそんなに時間かからず彼女がセンターポジションということになっていきますね。で2000年代にしましょうかあのざっくりといったセクションになりますから2000年代キュートどんな感じだったか鈴木愛理どんな感じだったかっていうことですけど最初の 駆け出しとといいうのは好調だったと思いますもうこれねハローの若いグループってみんな最初は好調なんですよあとアルバムもほぼほぼファーストアルバム全グループいすからそこもれなく Q とも入ってくることになりますねで最初はもう絶好調で特に最初のツアーなんていうのは最高<笑>もうこれこれはもう見に行った人おめでとうございます系かなんなんか カバー曲とかは「太陽とシスコムーン」とかのね「エンドレスラブ」とかもいいしあ の, あの頃のキュートは後のベリをこの追いつけ追い越せでね抜かしていく実際抜いてしまう瞬間見てるんで、うん、そういう勢い一回落ちてからなんだけどね、うん、そういう勢いが最初に一回感じましたよ、うんね、キュート ね、え 流, れ流れていく音もそうだけどメンバーの一つずつの質感がまあベリーの場合は探りながらこうスタートしてたと思うんですけどキュートの場合は最初からもうトップギアで今走らないと自分たちなくなるぞっていうようなそんな感じイメージでしたで2008年9年ぐらいのところで少しキュートの内容っていうのは変わってくるんですよまあ初期面の先ほど 村井めぐみの話しましたけども有原な奈がね外反母趾ということで抜けていくと外反母趾ねどうねやめましょうこれはねそ う, そういうようなことでこっからちょっとね急騰厳しいところのスタートになるんですよで続いて梅田恵里香、ね、え使ったタオルがね、うん、覇気みたいになっちゃう。 これ表現違うな<笑>まあなっちゃうんですよで。ここまでで僕は第一期9党は終わってると思います。なんかうんメグの段階までインディーが一期だなんていう人いるけど僕はここまででいいと思う。それでアイリーはこの後もう9党解散の時とか矢島も本書いてますけどさまざま語られるんですが。 非常にき厳しい立ち上がりをしなければいけないということになりますね。うん、まあ、ショック、ショックという曲ですよ。うん、5人で愛梨だけ歌う。ほかみんなコーラスと言っていいかどうかわからない歌回り。これ、ハロプロ21年の中で一番の試練シングルじゃないかと思いますね。 ショックこれもしご存じじゃないんだったらこれも貼っときます。あ鈴木愛理と愉快な仲間たちになってるっていう感じです。これは愉快な仲間たち側がきつかったんじゃなくて愛理がきつかったと思いますよ。うん、チームならないチームなんですも ん, ん。これはまあダンスとか全然冴えてますよ。バックのメンバーとか。まあ、ナッキーとかがね、こういうのをこの前後のタイミングですごく思いを一つにし。 チームキュートというようなね言葉をファンのことを言ってくれますけど僕はナッキーが結構チーム結成に貢献してるななんていうのは見てたり感じとして肌感で思いましたねまあだからすなメンバー5人五人のキュートがもうその後の10年間今まで残る像のキュートですからそこの原型がこの2010年11年というところで作られますただしスタートは決してきれいではなくそして 一番厳しいいいものだったんじゃないかななかとそうい う, ような印象ですでまあここ抜けてきます。でアイリーキュートのヒストリーとアイリーのヒストリーはどうしても中盤はかぶっていくるんですけどアイリーどういうふういいいに考えていくかっていうことこですよ本人自身がやっぱり自分だけでやってはいけないということでチームと話し合うようなこれも全部矢島の本でおそらく<笑>書かれてますね。それまでの卒業キュートが解散というようなところですか のヒストさまざまな雑誌とかインタビューでインターネットでも拾えるんでそれ探せたら貼っときます。そういうようなねところと同じようなあ内容全部合算したのは矢島の本で書いたんですけどこのね不遇かつ実力がめちゃくちゃ伸びてく時期なんですけどここに入ってくんですよね。で「ハロー」の中でもまあ有数の。 なんかスピーディーな曲の中でキスに愛してるなんていう曲出ますねダンスでバコンもそうなんだけどダンスでバコンキスに愛してるみたいなあのタイミングって急遽だけじゃなくてハローの他のメンバーもラジオだったりテレビだったりで特にダンバコとかそうだったんですねあの前出ししていこうとこの曲すごくいいんだよとこの子たち注目なんだよってい う, うにやってたの覚えてますで見てみると漏れなくレベルが高くなっていく キュートっていうのは見れるんですねこの時のアイリー注目度高かったですよボーノもね始めてますしとにかくキュートの中で鈴木アイリーだけピックアップしてんなっていう印象です本人がまだその自覚ちょっとなくてメディアが先に走ってアイリーが後についていくみたいな感じだったですまあでキュートというのに戻りましょうか ボーノも良かったんだけどねでキュートに戻るとここがやっぱりありきでボーノ見しなければいけなかったと思うんでそこで加速させていくわけですよでこれは副作用と言っていいんでしょうかなんと海外で、まあ、これもねこのポリシュタンキュートって書いてじゃあるジャンパンエキスポのこれ2014年の T シャツですけどあ僕海外版の話なんて2009年2014年の 話もしているんでそこに「某のキュート」なんてのもかかってきますからそれもリンク貼っときますね見てください。今日リンク話多いなで何が言いたいかというと海外でモーニング娘。人気一強だったのがベリーズ工房人気というのが実は2010年までの後半の時に上がってきてたんですね。それがキュートに移行するんですよ。 日本から大体1年から1年半遅れぐらいで海外で人気ってるんですね今はそんなことないですよ昔はそんな10年ぐらいまあそういうことってザラにありました少し情報のタイムラグです YouTube のそれこそ発達とかと同時に海外とリアルタイムになっていくのがハローのハローだけじゃないね j p o p カルチャー全部にある現象だったと思いますでアイリーは当然その中でも注目はされます あもう耳の速い目の効いた海外オタ谷ということになりますね。キュートは、まあ、なぜかフランスは<笑>毎毎一興という不思議な絵になって終わるんですけどまあそれもそれで面白かったですけどね。でもまあアイリー含めたキュートというのが各国で人気を博しそしてワールドツアーというところでいうとワールドツアーとは言わなかったね当時。海外公演言ってたなキュートは フランスメキシコなんていうのは確固たる地位を自分たちの実力で手にしたような気がしますそこのスタートが僕は2010年代の最初にあったと思うあれボーノは良かったね、うん、ボ, ボーノがつかめてた守護、うん、キャラとかもそうですけどアニメって世界共通言語ですからそこの主題歌やるっていうのは大きいですねキラレボンもすごいかったんですよなので久住小春は全盛時にワ ー, ワールド ツアーというかもし仕掛けてたら歌っててたたかかどうかは別ととしし成功したと思いますそれだけのポテンシャルはあったんですだけど日本もそうですしハロプラ特になんですけど2番手3番手で様子見ながら行動しちゃう空気読みながら行動しちゃうというところでその勝機は一致したと思いますですがキューとは活動の後半にその最後に残っていた切符を手にするそういう印象です 2013年のジャパンエキスポそしてラッシーガルですよね。ジャパンエキスポは確かトークだけとかだったのかな。で、えー、ラッシーガール、フランス・パリでのコンサート、これは感動しましたね。しっかり現地のファンを、9割以上現地のファンですね。現地といってもヨーロッパ各国から、アメリカからも集まってました。なので、日本人以外ということにしましょう。が9割以上。 のコンサーートでホールでホル、うん、まあこういう今だったらもう言えると思うけど正式なモギリの人数は700枚台後半だったと思いますまあちょっとイベンターとか も, も僕かなり早くからフランスの活動をスタートしてたんで知り合いになっちゃってたんで情報が入ってくるたという意味で捉えていただければでもおそらくハローのコンサートの中で2013年の急頭が一番人入れてますよニューヨークのモーニング娘。は覗いてます 2014年のニューヨークのモーニング娘。というのは1000人は超えてました。でもまあ、旧統、フランス、パリらしいがあるというところね、ここは、パリで行ったら一番人入れてたね。感動しましたね。鈴木アイリーだけじゃない力はあったと思いますけど、鈴木アイリーがいなければ、旧統はここまでならなかったと思う。僕、これは最近のところで比較して申し訳ない。 気持ちそれはそれでブランドして成り立っているって言い訳をしてから言うけどこぶしファクトリーに鈴木愛理こういう立場の子がいたら僕は今経営解散してないんじゃないかなと思ってますよそれぐらい今日は愛理の誕生日ですから愛理の価値というのは妄想があったというふうなことを言いたかったです、まあ、そして1万 8,000 人規模のねートの卒業解散コンサートにつながるわけですね もうここら辺は記憶にも新しいと思いますし若い方も見てないようでしたらその辺の後半のキュートの映像なんていうのももう貼りまくりですけど<笑>探して貼っとくようにしますその辺で確認していただければなと思いますでソロの鈴木愛理のセクションに入って今日の誕生日おめでとう動画はあ最終章にしたいと思います鈴木愛理ちゃんはキュート解散後ですよね1年近いブランクを得て あ の, あの時はあれだな東京駅のなんだっけコットンクラブかコットンクラブでソロをやるまでに時間を使います半年くらいって言った方がいいのかなねでそこをスタートする時本人もちょっとヒヤヒヤしてたドキドキしてたっていうふうに言ってたんですけどこれ、まあ、誤解されないように言えばなんですけど僕なぜ彼女がそう思ったかというと 夏焼きみやびがベリーズ工房休止後にピンククレスで出るんですけどそこ1年以上時間かかってんですよ。ももししテンンポよくがスタートしてたらピンククレス好きですよでです今の規模ではなかったと思いますなので比べちゃいないだろうけどそういう例で自分が忘れられてしまう少しテンポが悪くなってしまうそういうのを愛梨は感覚で分かっているんですよね。 なので遅くなりすぎないところというのではこれもギリギリだったと思いますでギリギリどころか鈴木愛理のソロは大成功しますもう驚きましたし会場見た時に僕ちょっと涙出たの覚えてますねパシフィコ横浜の5000人を鈴木愛理ソロでいきなり埋めますよねコットンの時 探り探りのアイリーも良かったけどあのパシフィコはうんショーも素晴らしかったしただものじゃないなというふうに 思, 思いましたねで今ただものじゃない鈴木アイリーは続いています2020年今どういうタイミングかというふうに申し上げますとこれをリアルタイムで見てる人は分かっているはずなんですけど今月やるはずだったね横浜アリーナ 4万人超えですよねその規模をやるはずだったんですおそらく満員にしたでしょうこういうクラスこの規模のアーティスト鈴木愛理になっています理由を最後簡単にこれを3つ説明して終わりましょう鈴木愛理ちゃん歌ダントツ声もいい歌唱力その声にまつわるものがダントツですここがまず1つ2つ目 彼女のバックに資金が集まってる。ここは皆まで言っていいかどうかわからないですけど、要は家族環境も含めて責任取れる人も集まってます。これ大きいんですよ。なぜかと言ったら工業ですから。そういうところです。これ二つ目。で、三つ目。本人のマインドですよ。これが歌とダンスに全く手抜いてない。 もともとの可能性ポテンシャルがあって自分が未来に向かっていくそして隣にあるものは何なのかっていうところたっぷり整理できてますね僕はこの3つが三位一体になっていて鈴木愛理というのを形成している気がしますそこには土台にはこのキュートというキャリアとともすれば一番従った時代というのを支えてくれたチームキュートそこというのが土台になる気がします 今の鈴木亜里ちゃんのファンの方々というのは9割ぐらいいが当時のファンでではないんですこれも面白いですね、うん、でも今日は誕生日ですから鈴木亜里ちゃんの歴史というのを振り返り急塗の時で今見てないよって人は今の鈴木亜里ソロを見てみるそして鈴木亜里のソロは見てるけど急塗よく知らないよって方々は急塗を見てみるっていうのもついつまなうようなぜひご推奨な。 そんな日だと思っておりますでは本日はこの辺にしましょう。給湯鈴木愛理ちゃん26歳。当然素敵な一年になると思います。注目して見ていきたいので、楽しんで皆さんと一緒に愛理を応援していきましょう。それじゃあまた。